急に寒くなりましたね。暑さが暑さがいつも ギサギが入ってるんですよね下にマークも入っててちょっと分かんないんですけどもね始まりますねこういうのそれじゃあ今日は麻婆豆腐にぎざくの麻婆豆腐だからじゃあ麻婆春雨だすまんこれを一じゃいい。すればいいか もう、うん。うん。うん。うん。これはなかなか、うまいぞ。まだこれが長いんだよね。切れないっつう。なんだこれは。よし。 もち洗面所の水があふれて水浸しになったんですか で、以前よく冷蔵庫にシールで貼ってあるでしょ水もね110番とかね119番とか前回は台所の水が止まらなくなってそこに頼んだんですよ24時間になってたからで夜中に来てもらって一言と言えばバルブを回して水を止めてそのだけ これなんことかなんないのって言ったらこれもうキッチン全部取り替えなきゃダメだよって言われて大じ560万円じゃないって言われてるんですよ何に普段なもそれはねえ<笑> その時は一万 ち, ちょっと払ったのかな。で、ね、今回は指定行政だったので3、まあ、つもお上手に育ててくれて安かったんですけども。 あの変な夢でね、僕は天丼屋やってるんですよ、天ぷら丼ぶり。んで、あんが流行ってたんですけども、そこに来た人は、あの有名なユーチューバー r のあ、もう、今日の人なんですけども、僕も作った天丼、うまい毎日振ってくれて、美味しかったな。 そしたたらま別の夢なんですけどなんか妖怪みたいな怪獣に追いかけられて背中をザクッとされたとこで目が覚めたんですけどもこれですもしかして今はやるの鬼滅の刃やばいやばいやば い, やわ い, やわい鬼滅の刃出てくる妖怪なのかなかと思って背中見てみたらね本当に背中に傷があるんですよどうこと いますからねえ妖怪に襲われちゃうのかな怖いよ怖いよ今日ね血液検査したんです前回に引き続きあこれでライねラインを巻いていきまーす 曲がりやすいんですけども前々回がガンマ GCP で百4 0何部だったんですよそこで23ヶ月飲みまくってたらガンマが500に上がっちゃって550度もあったんですねでこれはさやばいと思って禁止したんですよ無されながらのね禁止なんですけども んで今日、う、まあ血液 検, 検査してもらったんですけども。見え<音声>るかなガンマ GOP が107、ガンマ GTP が22。 そして肝心のガンマの値なんですが198創部大すか500からの生観写真それに前は1000から100台まで戻しましたからね1ヶ月ではい<笑>お前の様はひいおじいさんは 村の酒飲ましたら横綱だって言わせたね一番すごいと酒がすごいとやっぱ引き続くのかな20年中がね ラー油入れうまいは先にラーメンにラー油入れる人は多いけど麺類にラー油ちゃんが合うんだね<笑><笑><笑><笑><笑>この作くがまだうまいんだこれな紀州きのこは一本漬け かわいよ、ね、可愛い。 します。はい、ちょっとまで残ってますけど、ちょっとこれは限界なんで、拾い切れません。小さいから。うん。 もういい韓国のね日常話の人番組見てるんですけどまあこうのう中にねラー油をもうザラーンと流し込んで。 スサミオイルごまオイルって感じでやっちゃうんですけどまあそれはねライン違いますけどやっぱりそういう一イル工夫した方がいいのはねうん 漬物が出てますけどこれからもっと一緒に遊ぶと帰り込んでしょうね。 非常に満足しましたたししまいごちそうさまでした。<笑>